はいどうもめちゃねです本日私はですねこちらのねホテルユニバーサルポートの方におりまして今ねチェックアウトをさせていただきましたこれからですね神戸の方に向かっていきたいと思います本日はですねケイニヒスクローネ神戸さんというホテルの方にね宿泊させていただきたいというふうに思いますじゃあね早速向かっていきまーす 本日はですねこちらのね、えー、ホテルケイニヒスクローネ神戸さんの方に、ね、一泊させていただくということで移動してきましたのでこれからねチェックイン手続き向かっていきたいと思います<音楽>はいこちらですね今チェックインが完了いたしましてウェルカムスイーツとウェルカムドリンクいただいてますこちらがですねクローネこれがねやっぱりねケイニヒスクローネさんの一番人気のねアイテムみたいですねはいで ドリンクの器、ね、とかも四角でかわいいそしてアイスクリームとあとねそれとは別にシャンパンをねいただきました、はい、ということでいただいていきたいと思います、はい、じゃあねいただいていきましょうこれなんかコーラっぽいんですけどアイスコーヒーですうんコーヒー紅茶りんごジュースオレンジジュースから食べる感じですね そしてね、駐車場、車に停めてきて、今日はで、ね、もう運転する予定ないのでシャンパンをだいていきます、うん。すごい、表面めっちゃカリカリ。くさく中ではね、カスタードクリーム、で今ね、生クリームもちょっとかけました。いただきます。の、うん。ソフトクリームの特別やつ買っでいただきます。うん。抹茶美味しい。 うん、最高ですじゃあこれ食べ進めてお部屋の方にね向かっていきたいと思いますはいここからねなんとねウェルカム特典で2点ね好きなものを選んでいただくことができるんですよねマグカップとかもねあってかなりいい感じですねホテルポーチだったりとかティッシュケースなどもございますここから2点好きなものを持ち帰りいただくことができるという感じです はいじゃあねチェックインが完了いたしましたこれからお部屋の方に向かっていきたいと思います。すごい可愛い感じのエレベーターですね。鏡張りといった感じです。本は、ね、10階中9階の、ね、お部屋となっております。10階はリリースフロアみたいですね。おエレベーターホールもめちゃめちゃ可愛いです。そしてね必要なアメニティについては、ここからね好きなものを取ってきていただくという感じですね。いやめめちゃめちゃゃ かわ い, いですそして電子レンジもねここにあるという感じですねはいでは905号室となりますのではい右側ですねこっちはスイートとかですかね廊下なんかもめちゃめちゃ可愛いいねっすごいレイ君好きそう本日はこちらのね905号室という感じですね いや、はい。入っていきましょう。H って書いてますね。はい。よいしょズームキーについては、差し込んでいただくね、必要があるみたいですね。よいしょ。では、失礼します。はい。ではですね、奥の方から見ていきたいなというふうに思いますけども、はい。こんな感じ。もう、 もうさんがめ、ね、めちゃめちゃゃいですね。ベッドルームもはい、もうザ・クマっていう感じですね。これはなんかね、女性好きそうな感じしますね。は い, いかがでしょうか結構高級感がある、えー、西洋な感じなんですけど、クマなんですよね。これがまたかわいい、ね。こういったルームウェアなんかもね、はい。こんな感じのお部屋です。結構広いですね。いい感じです。 じゃあね、ちょっと細かい部分見ていきたいなとい う, ふうに思いますけれども、はい、まず玄関ですね、まあ、こんな感じの玄関となってまして本日はエレベーターホールで出てこちらのお部屋ほ、まあ、他のお部屋と比べると比較的大きいんですね、今回のお部屋ね、はい、広いです、9階905号室そして、はチミツアテネという絵が、ね、飾られてたりとか、消臭スプレーにもク、ね、マさんのマークがあります。 入っていただいて、右手がですね、もうすぐ、ここはあ、お手洗いですね。お自動で開くタイプ。いいじゃないですか。こんな感じのね、洗面台もついておりまして、えー、鏡もあって、はい。そして、絵というか、広告というか、ございまして、ウォシュレットですね。はい。まあ、こんな感じのトイレです。いいじゃないですか。はい。で、ここにもね、洋菓子。 チョコケーキでしょうかね。絵が飾られてまして、はいジャケットはね、書けさせていただきましたけど、まあ、ステッカーでね、クマさんのマークが入ってますね。はい。じゃあ、こちらが水回り。はい。お風呂ですね。こんな感じ。まあ、結構広いですけど、まあ、普通のバスタブ、お風呂といった感じでしょうか。ね。はい。で、こういったティッシュケースがありまして、ここもね、クマさんなんですよね。タオルもね。 可愛いいはい、で、なんだろう、こちらのポーラ製のですねモイスチャーミルク、これがアメニティですね。はいそして、はいドライヤーはナノイ、e、ですね、十分じゃないでしょうか、ナノケア。はいタオルも全部クマさん入ってますね。あここにもねちゃんとポーラのはいアメニティがめちゃめちゃ大きいのがね置いてございます。まあ、水圧はね、まあ問題ないんじゃないでしょうかね。 こんな感じです。まあ、十分じゃないでしょうか。はいまあ、こんな感じのお風呂も、ね、入っていただくことができるしシャワーで過ごしていただくこともできるといったバスタブになってます。はい、で、こちらね、はい、玄関と寝室を仕、ね、切っていただく扉があります。なんかねケーキとかこういったものが、ね、飾られててお腹空きそうですね。 でこんな感じのテーブルがありまして、はい、マグカップもね、めちゃめちゃ可愛いライオンだったりとか、これでいいのかなクマさんだったりとか、はいで。お水とティッシュケースと、はい、こんな感じ、えー。コーヒーマシーンなんかも、ね、クマさんのこれシール貼ってあるだけなのかなございますね。電気ケトルとございます。引き出しとか特に入ってないですかね。で冷蔵庫に関しましては、はい まあ、特にないですけど、まあ、スイッチをね入れてくださいみたいな感じになってますね。冷やしたい場合は、6とかに、ね、しとくのでしょうかね。はい。まあなんかね、非常に高級感あるデスクですね。あ、延長タップなんかも入ってる。これ嬉しいですね。私持ち歩いてますけどね。はい。モーニングコールだったりとかね。まあそんなご案内がございます。で、ゴミ箱と荷物ね、置いていただく台がございまして。 で、こちらエアコンのね、コントローラーと照明のね、コントローラー。で、鏡と椅子がこのようにありまして、はい。こんな感じでね、ソファーもあって、いい感じじゃないでしょうか。で、中にもね、洋服かけていただくね、ハンガー等がございますという感じです。で、空気清浄機。はい、コンセントございますね。で、ここもね、絵が飾られておりますけど、はい、いい感じですね。 ここは電気ね、多分つけていただくことがこうやってできる感じですね。はいいいじゃないですか。ここは引き出しは、ね、空ですね、はいで。パジャマとクッション、そして、はい、ここにも、ね、クマさんがあるという感じですね。はい、ここも、ね、電気つけておきましょうかね。USBA と、えー、2箇所とコンセントが、ね、1箇所ある感じですけどね。まあ コンセントは使われているので USBA が2箇所という感じですね。で、はい、テレビのリモコンと引き出しは型です。はい、まあ、こんな感じで非常にね、お部屋としてはシンプルじゃないですかね。かわいい。いかがでしょうか。テレビをね、見やすそうな感じですね。ここも、ファイヤースティックとかね、差し込みしやすいですね。はい、非常に使いやすいんじゃないでしょうか。本日はね、こんな感じのお部屋に。 一泊させていただこうかなと思いますいかがでしょうか はいそれではね w i f i 接続しましたので速度測っていきたいと思います。いってみましょう。はい速度出ました。ダウンロード下りが 33.46Mbps、アップロード上りが 77.78Mbps となってまして比較的ねサクサク、えー、いけるんじゃないかなというふうに思います。これだったら w i f i もね、えー、ライブで大丈夫かなと思います。ただこのテーブルのね脇にですねもう LAN ケーブルもありますのでめっちゃ安心だと思います。はいということ で, ですね。 こちらですね。初めてやってまいりました。芸人ヒスクローネ神戸さん。初めてね、お伺いさせていただきましたけど、めちゃめちゃ可愛いです。はい。もう熊さんのね、何だろう、熊、キャラクター名がわかんないんですけど、熊ポチ亭っていうね、あのー、1階のスイーツ屋さんみたいなね、洋菓子屋さんがあるんですけど、 こっちっていうのかなこれ。かわいいんですよね。で、こちらね、朝食券などもいただいてまして、こんな感じで。ね、全部ね、熊モチーフになってて、えー、めっちゃ可愛いです。なんかね、外観なんかも、やっぱりね、あのー、ヨーロッパっていう感じですね。保証ホテル京都さんもね、こんな感じですけど、まあ、当然こっちの方がね、古いんですけれどもね、えー。こちらのホテルにつきましては、このアンケートにね、置いてあるんですけど、2013年12月にオープンしたホテルでございます。ということでね、今後、えー、どういった点、 あればいいですかとか、もう、アンケートもね、率先してやられてるホテルでございます。で、チェックアウトにつきましては、11時半という感じになってまして、アメニティには関しましてはね、先ほどエレベーターホールに置いてあった通り、まあ、必要なものをご自身で取っていただくような形となってます。で、今ね、いただきましたけど、ウェルカムドリンク、スイーツに関しましては、えー、15時から19時の間にチケットをお持ちの上、フロントまでお越しくださいということなので、もう宿泊のチェックインのね、当日という感じです。 で、朝食につきましては、朝の7時からなんですけど、終了が早い。えー、9時。9時終了。まあ大体ね、9時15分ぐらいまで大丈夫ですよっておっしゃってましたけど、もう多分ね、10時ぐらいからね、一般のお客様が入り始めて、結構、チェックインの時も見ましたけど、かなりね、混雑してるので、ホテル宿泊者様は、ちょっと肩に狭い感じで、えー、9時っていう感じですね。で、朝食バイキングだったり、パン食べ放題だったりとか、ケーキとかもね、なんか取れるみたいなので、 結構ね、楽しみですけど、時間が結構限られてますので、ちょっとね、早めに、私ども朝食遅いんでね、早めに行かないといけないかなっていうところは、えー、気になるところですね。で、ホテル玄関につきましては、23時から翌朝9時まではね、玄関閉まりますので、えー、玄関横にあるキーボックスの方にね、えー、ルームキーかざしていただいても、まあ、開けていただくことができるという感じになってますね。で、ホテル直営の、えー、熊ポチ亭っていうね、あのスイーツ屋さんにつきましては、あの、ルームキーをね、お見せていただければ、 会計前にね、見せていただければ 5% オフでお買い求めいただくことができるという感じです。で、今回ね、宿泊させていただいたプランがですね、こういったね、洋菓子いただけるセットになってましたアソートのね、缶ギフトとか、えー、ケイニヒスクローネのホンダンショコラとか、こんなのが2名分いただけてます。 いや、めっちゃ、ね、あのー、すごいです。これをね、二つ分いただいてます。で、先ほどね、チェックインの時にも、ちらっとお話しさせていただいたんだけど、下に置いてあるですね、あの、グッズの中から値段関係なく、もう好きなものを2点ね、お持ち帰りいただけますということで、まあ、私どもはね、まあ、妻にちょっと任せまして、まあ、マグカップとかね、これ、こういったね、こうお部屋に置いてあるものと同じようなね、マグカップがいただけるわけなんですけど、こういったものでも当然、OK ですし、えー、まあ、私どもはですね、こちらの、 ポーチ。はい。こういったね、ネイビーのポーチと、あとブランケット。はい。こんなのをいただいて帰るという感じでございます。で、今回はですね、まあ、兵庫、兵庫のね、旅行支援を利用させていただいて、なんとね、えー、子供料金も設定があって、割引がね、結構大きかったんですよ。1万5千引き。なんで1万5千円だったのか。ちょっとね、わかんないですけど。40% だったら、レイ君の部分は1万5千円。まあ、でもあれか。 料金については、まあ、3名で割ったらですね1万2500円を優に超えるので、もともとはね5万いくらっていう感じだったのかな。で、まあ、レイ君の分も多分、その人数割りにすると1万2500円を超えるので、まあ、5000割引が適用になって3人分で1万5000引きとなって、まあ、今日ね土曜日っていうこともあるので、クーポンが、ねえー、1000円分ずつということで、3000円分えいただいているということで、実質ですね支払い。 税金サービス料込みでですね、まあ、3万3000という感じなので、まあ、決してね、安いホテルではないですけど、決して安くないホテルの中では、こういったクーポンを利用して1万5000引きになって、かつ、こういったね、お菓子の、ソ相当の缶を、人数分、人数分っていうのは大人2名分の2缶、2セットいただいて、好きなものをね、あの2点お持ち帰りいただいて、ウェルカムスイーツで、先ほどのデザート、スイーツとあの飲み物、シャンパンとかをいただけるということになると、 なんかね、お得感はあってね、なんか納得できる料金かなというふうに思いました。はい。今のところなんかめちゃめちゃ、あの、自分ではなかなかね、あの、チョイスしないホテルですけど、来てみるとやっぱりいいなっていう感じはしますね。はい。妻様様っていう感じではありますけどね。 はい。ということで、まあ今日はね、ちょっとゆっくりさせていただいて、まあ視聴者様からですね、おすすめいただいたレストランで、こちらのね、クーポンを利用しようかなというふうに考えておりまして、えー、夕食はね、そちらの方でいただこうかなというふうに思っておりますので、それまでね、ちょっとゆっくりさせていただいて、も う, もうちょっとね、日が暮れた頃に、えー、夕飯をね、食べに行こうかなというふうに思います。 はい、といととうこと で, ですね、今もう19時回りましてこれからですね夕飯ね食べに行きたいなというふうに思います結構ね寒いのかなと思ったんですけどパーカーだけでもねいい感じですね、はい、本日はね視聴者様のおすすめでこちらのですねのぞみ山というねレストランで食べていきたいと思いますこちらね29階でですね一応兵庫をね、旅しようキャンペーンがね使えるっていうことでねめちゃめちゃ美味しそうです楽しみです はい、こ白州 の,、ね、のハイボールをお願いさせていただいてサラダにお願いしたんですけどめっちゃでかくないですかかなり大きいはい、これマ、まあ、リオカートね昨日ね買ったもんねはいということでレイ君もアピールですトマト食べるいらないじゃあいただいていきますうんあ うまっドレッシングとかもうまっうんうまいですそしてねこちらがデミグラスハンバーグのなんかねパスタ添えですけどめっちゃボリューミーですすごくないですかすごっはいということでねいただいていきたいと思いますすごっこのめちゃめちゃボリューミーな感じ ボリュームがありすぎて難しいですねはいじゃあこれねいただいていきたいと思いますはいこんな感じですねいただきますうんうまっしかもこのパスタの麺がねめっちゃ極太最高うんうまっ はいそしてねこちらのヒレサンドですねめちゃめちゃ美味しそうじゃないですかはいということでこちらのねヒレカツいただいていきたいと思います、うん、はいということで、ね、ごちそうさまでしためちゃめちゃね、えー、美味しかったです夜景もね 非常にいい感じでしたし、この、ね、レストランの雰囲気もね、かなりいい感じでしたので、大満足。はい、ということで、ね、これから、ね、ホテルの方に戻って、今日はは、ね、また夜ライブを行っていきます。そちらの、ね、様子につきまして、上の方に、ね、リンク出しておきますので、よかったらそちらをご覧になっていただければと思います。ということで、明日の朝朝、ね、朝食でまたお会いできればと思います。 はい、おはようございます。もうね、8時回りましたので、これからね。朝食食べに行きたいと思います。めっちゃね。楽しみです。うん これでこんな感じでですねローストビーフだったりとかローストビーフの乗っかたサラダとかねあとパンをね持ってきましたマンゴージュースとこちらのねオムレツですそして、ね、ビーフシチュを持ってきたんですけど皆さんいい子の皆さんはねこちらコーヒーカップなので間違えちゃいま し, したツみたいなやつに、ね、入れてくださいはいということでねいただいていきたいと思いますはいということでねいただいていきたいと思いますまずはこちらのサラダローストビーフめっちゃでかい いただきます。うん、うまそしてね、ハーモニクだったりとか、うん。こちらにもね、ローストビーフがございただきます。めっちゃ最高です。う, ん、めっちゃうまいそしてね、大きいクロワッサンいただきます、うん。うん、うん、クロワッサン、甘いのがあってね、めっちゃ美味しい。 こちらがね、明太のソースをかけた、ね、オムレツですね甘いもが入ってるみたいなのでどんな感じのね食感か楽しみですいただきますおーチーズがめっちゃ伸びる、うん、あシャリシャリでうまい美味しいですはい、そしてねビーフシチューこれすみません、私間違えましたけどコーヒーカップみたいなので本来は、ふーさんがねあの、持ってそうな感じのツモっぽいやつね入れてくださいね でまで、ね、お肉ボロボロでねめっちゃいい感じになって食べてますうんじゃがいもでしたお肉これかな、うん、めっちゃのぼパンをねトントンしても美味しいもこういったねショートケーキとかゼリーのやつもあったりしますしかなりね豊富なので ぜひね、皆さん遊びに来た時には楽しんでくださいめっちゃ豊富ですということで時間もね限られてるんで私ともこれから食にね集中してお部屋の方に戻っていきたいと思いますはいショップのね前ですがこちらね今開店前の状況ですけどすごいね手間ぽっがやっぱり可愛いいですねはい、まあ、こんな感じのねお土産も置いてございますはいごちそうさまでしためちゃめちゃ 美味しかったです。パンもなんですけど当然ねケーキも美味しいんですけど私は一番美味しかったのはローストビーフもうあのあとですねローストビーフ丼にしていっぱい食べたのでねご飯もね あ, のありますんでご飯もいただいて、えー、あと手作りのカレーもあったんでねカレーもいただきましたはいまあカレーは本当にちょびっとですけどねもうねかなりお腹いっぱいですねはいでパンはほんとめちゃめちゃ美味しかったですあの大きいねクロワッサンがね非常にねおすすめでしたね是非ね あの来られたたたた際にには楽ししんでいいいいだきなう思ま朝食会場行ったらですね、まあ、結構やっぱり男性客もまあ女性の方が比率圧倒的にやっぱり多いんですけどいらっしゃいましたし、えー、お子様連れも23組ね、えー、私どもの他にいらっしゃったという感じなんですけど皆さんなんかねすごいなんかね静かな感じ落ち着いてる感じしましたね何だろう他のねレストランホテルの朝食会場とかもうちょっとね賑やかなんですけど すごく静かで、れいくんとかが、ね、声を上げると私どもがヒヤヒヤする感じですけどね。はい、まあまあまあ、でもね、あの非常に過ごしやすかったですね。で、えーまあ、初めてですね、こちらの、ねえー、ホテルケニヒスクローネ、ね、神戸さんお邪魔させていただきましたけど、まあ、やっぱりね、やっぱりもう熊推しですね、熊好きの方にはもうたまんないホテルじゃないかなというふうに思いますし、あとね、食の面では、やっぱりね、どこも何食べても美味しいはい。 非常になんか落ち着きのあるね快適な感じですし Wi-Fi もね早いですしうんいいホテルだなというふうに思いましたねまあただねあの昨日ライブでもねお伝えさせていただいたんですけど、まあ、価格帯的なところ、えー、やっぱりね4万円5万円 もうちょっとピーク時だともうちょっとするのかな6万円とかするかもしれないんでそのぐらいの価格帯だと他にね競合するホテルさんだったりとかまあ当然その料金を出さないとこのホテルも泊 ま, らない泊まれないわけなんですけど、えー、その料金でこちらに泊まるのか。 その料金出すんだったら、えー、どこどこに泊まるとかね。まあ皆さんのやっぱり好みによってね、結構変わってくるのかなっていう感じはしますね。まあそんな簡単にお試しでね、行ってみようかなっていう価格ではないかなっていうふうに思いますので、まあ、ご興味ある方はぜひね、あの体験してみていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、今ね、食事終わりまして、まあ9時半。